2月11日から15日はバレンタイン週間ということで、平野塩と神宮寺ゆたがショコラ専門店、ルショコラ・アラン・ブカスを訪れショコラ・ティエに弟子入り、バレンタインチョコとマカロン作りに挑戦した。フランス・パリに本店を構え女性たちに大人げの高級ショコラ専門店だが、知ってる。差し入れとかでいただきます。と、さすがはジャニーズ。 差し入れなどでもらうこともあるようだ。テレビ取材も初めてという工房に入ると、そこにずらっと並んでいたのは、神宮寺がダンベル、くらい重いよ、と驚いた巨大なチョコレートの板たち。このチョコを機械で溶かし、ドライフルーツがたっぷり乗った涙型プレートチョコ作りに挑戦したのだが、綺麗にトッピングのレイアウトができた神宮寺に対し、 平野は肩からチョコレートがはみ出しているばかりか、トッピングも雑でお世辞にも、綺麗、とは言えない出来。スタッフは、神宮寺くん、すごいね。しっかり綺麗に、出来てる、と神宮寺を褒める一方で、平野の方には、まあまだわかんない、とそっけないリアクション。これに平野は、だいたい一緒だろ。 と、若干拗ねたそぶりを見せ、ファンからは、負けず嫌い発揮してて可愛い紫輝くんほんと負けず嫌い笑い、などの声が上がっていたのだった。その後、マカロンも作り、盛り付け作業に入ったのだが、涙型のチョコ二つでハートになることがわかると、二人は感動のあまりなぜか握手。これはシェアでやったら、最高。神宮寺可愛い。 平野とはしゃいでいたが冷静になった神宮寺からはこんな可愛いの作るつもりじゃなかった。俺らが付き合っているみたいになんないという発言も飛び出していた。盛り付けには、神宮寺のアイデアでキングプリンスへのイニシャル、KP をプラスしたり、マカロンで雪だるまを作ったりして可愛らしいショコラプレートが完成。そして今回は、 二人からファンに向けてのバレンタインチョコということでカメラに向かって俺とこのチョコどっちが甘いと思う神宮寺俺らの甘さここにあり平野と勘 か, からい告白もあったのだが師匠はそんな二人のコメントは全く聞いていなかったようで完全にスルー。そしてお互いにあんと食べさせ合うとその美味しさに二人は感動。 神宮寺が再びチョコをかじろうとすると、なんで自分で食べてるのと、へいどうしても、もう一度食べさせ合いをしたかったようで、そんな二人の姿に、こんなの朝から見せていただいていいのでしょうか。なんで自分で食べるのってすねる平野くんと、お、お、みたいな反応の神宮寺くん。めんどくさい彼女と、それにたじたじな彼氏みたい、翔くんの重めの彼女感。